いろいろ日本の中 の, あの県の音楽とかでいろいろ作られてるんですけども次に踊るのが平和でございます高知の方でございますはい1曲目で息が上がってしまいますけどねはい平和ですよそしてだんだん仲間が増えてきますはいどうぞどうぞ入ってくださいはい、はい、拍手でお出迎えよろしくお願いします、ありがとうございます なが入ってくれはいそれでは今日もね平和いきます。